やっぱ気づいてたんだ。おだ、動くなキリュ。う動くなっつったんだ！ベティスが来い。<笑>何してんだお前。悪いけど。 俺はこの女を社、no、ああ <laughs> 大丈夫か、牧村さん。そのつえはセラさんから万一<スラー>のご心配に。でも立花不動産の人に使うことになるなんて。どういうことなんだオダ？なんで裏切った？あんたは立花の兄弟分じゃなかったのか？<スリー> キリスさリその人の左腕。いれずが入ってませんかコモリノ。Uda. 入れすだやっぱり so, pare... それれれら、たにの人て、okay. okay. <笑> Se <serittää, 笑> <mixed touchy -pano> 何私は年前さ売んですどういうことだだ言葉通りのの意味そ女にしてみは 殺しても、殺したりねえってやつだろうさ。だから俺ら二人とも殺すってのか。立花と彼女を合わせられねえってのはなんだ。意味がわからねえようだ。どういうことなんだ。一から説明しろ。おだ。 Yeah. この入れ墨は俺が頭張ってたグレンタイのメンバーの証だ俺が大陸のマフィアに借金して日本に密航してきたのは5年前でねそれ以来この街で金になることなら何でもしてだ 盗みもやったし、叩きもやった。女を騙して売り飛ばしたのも一度や二度じゃないその女もたまたまそのうちの一人だっただけだそれが橘とどう関わってる俺が立花さんと出会ったのは もう少し後のことだったあの人は初めて俺を力でねじ伏せた男だ差がありすぎて敗北感さえなかったよそしてその力が底辺を這うしかなかった俺に夢を見させてくれたんだ 俺はあの人に兄貴になってくれってたらんない。俺らの入れ墨も入れてもらった。<笑>プライドもくそもね。あの人をみこしにかずぐことがもうた俺の役割だと知っただけだ。さしもと。なのに立花さんが片腕をなくしたのは俺をかばってのことだった。 敵対グループに不意打ちされてね。その時俺は？立花さんだけは、この先も絶対に裏切らねえと誓った。持っただがよ。そう思った。矢先だ。俺は橘さんと一緒に。あのことを知っちまったんだ。テレビで中国残留。孤児の特集番組がやってて。そこに！ 何年か前の古いニュース映像が流れた日本に肉親が見つかったって残留孤児が来日してる場面だったその子の姿見てすぐに思い出した俺が最近韓国系の組織に売り飛ばした女だってな年頃も会うそれだけなら笑って済ませるとこだ でもよ母さんゃん信じられなかったよ俺が何の気なしに地獄に突き落とした女は俺が心速尽くそうと思った兄貴の生き別れの妹だったんだああ ああ、おめでやか、持ってきっかけた。マキムラマコトが…タチの妹…ほん…ほんなんですか、その話…このゴにをんで…嘘はつかねえさ… <sighs> 取り返しがつかなかった… いくら過去のことでも橘さんは俺のしたことを許しはしねえだろうなら俺がやれることは二つに一つ破滅を覚悟で社長にあんたを合わせるかもう一つあんたの存在をなかったことにするかそれが お前が大阪についてきた本当の理由かああ俺の他に誰も俺がその女を殺す動機を知らない渋沢組か大見連合に殺されたといや俺が疑われることはねけどそれももう終わりだおいこっちだ ここから上に上がれるぞ。渋沢組だ。くそ。小田さん、立てますか。はあ。早く逃げないと。あんたみたんナイフばしらめね。まだ俺と一緒に逃げる気か。どこまでおめでたいんだよ。 キリュウ銃くれねえか俺が奴らを足止めする何俺らこの怪我だどうせ死ぬなら立原さんの役に立って死にてオーダ虫のいい話だけどさあの人に俺がそう言ってたって 伝えてくれねえか俺は本当に橘さんが好きだったって伝えたく。だが無茶はすんな。そうすりゃ命までは取られねえはずだ 気流、どうせてめえはここで終わりだ。いい負け。こっちだ。 あ の, のいいシステムししてししぶさんさん女どこだわかりませんよもう立花を裏切って俺についたんじゃなかったのか Okay. なんでにんたしさっきにも言います。 キジンガノニシタニってのが大金払ってやったのにヘタウッテナヘタウッテナお前もだ天使タニオリペタのシテカキペラオマペレアです 何もしないから安心してくれ目立たねえとこに泊まりたかっただけだ分かってます兄は今どんな人ですか普段はえらく冷静な感じだそれに頭が切れてめったに感情を出さないそう私の知ってる兄とはだいぶ違うんだ、えーた あんたはいつからあいつに会ってないんだ10年前私は10歳で兄もまだ15だったなのに兄さんは私と母さんを捨てて日本に大阪に行くつもりとまでは聞いてたそっかだからあんたは 天堀にいたのか立花を探すために二、うん、2年前東京から家出して蒼天堀で私中国人を見たら兄を知りませんかって聞いて回ったのでもその中にコウモリの入れ墨の男が小高あの人は 私の探している兄に心当たりがあると言ってたそれでついていっちゃったのけどさっきのあの人の話だとあの時兄を知っていると言ってたのは嘘だった本当バカみたい私それでも あんんたは今度こそ兄さんに会えカムロ町でな兄がどんなふうに変わってしまったのか少し怖い私の知っている兄は強い人じゃなかった中国にいる時私も兄も日本人の子だっていじめられてた映画館で暗くなるとね 周りの席からみんながツバかけてくるの上映中ずっと私も兄も怖くて動けなかった兄は自分の身を守るためにマフィアになるしかなかったんだと思ううんそして中国を出たの私の方は それから何年かして日本に祖父がいると分かった母は堂々と中国から出られるってすごく喜んでた私も同じただ日本の祖父が優しく迎えてくれたのは最初だっけえだって家族なのに全然言葉が通じないんだもん だから私は中国語を忘れるくらい日本語を勉強して祖父にも日本にも馴染もうとしたでも母は日本語を覚えられないまま自殺しちゃった最近まで私のこと 助けてくれた人たちも一人は殺されて一人はもうどうしてるかもわからない<笑>私の人生ひどいよねなんかああひどいな。 長いこと暗い道を歩いているとこの先もずっと暗いもんだと思っちまう前に進むことが嫌になる<笑>自分の道がこの先どうなってるか分かってる奴なんてこの世に一人もいねえ俺らにできるのは立ち止まって泣くか 一歩でも前に進むかの二つだけだあんたはどっちでも好きな方を選んでいい入り口までは俺が案内してやる 町に行きます兄に絶対に会いたいんですだから私を連れてってください桐生さん Jaa-a. Hanweaverin Bonds. Chapter 14. Lähestytään kohta finaalia. Ja taas Pulitzer-kämppi. Niin on Japanissa. Hetkinen. メリーのマストヴァルマを守ったよ。いるか。お、なんだキリュウさん。あんたまだ生きてたの。お、oh? oh, <muchas>。おいおい、別品さんだけど。あんたこんなとこに女ずれかよ。割りが。 他に行くとこがねまた少しの間、かくまってくれ。しょ、しょうがねえな。あの、本当にむさ苦しいところですが、特ににおいとか。大丈夫です。すみません。いや。 謝ることはないけどさなあキリュウさんやっぱりこんなとこに若い子を置いとくってのはちょっとな分かってる私の兄が迎えに来るまでお願いしますお兄さんああただ電話しても繋がらねえんだだから俺が直接そいつのところに行ってくるそれまでの間 彼女を頼むお兄さんってどこにいるんだよアジア街にいるはずだなんだカムロ町の中か何日も預からなきゃいけないのかと思ったでもアジア街ならこの子を連れて一緒に行けばいいじゃない道島組に狙われてる今は俺じゃなくて彼女の方がだ 安全かわからないうちはアジア外にも連れていけねえ。島組に狙われてるってこの子が。なんで？あんたは知らねえ方がいい。そっか。まああんたにはホームレス狩りから助けられた義理もある。か分かったよ。引き受けた。 さんだな橘に会いに来た電話が通じねんだここを通してくれ分かってる止めに来たわけじゃないあんたを迎えに行くよう陳さんから言われた陳さんここの顔役か、はああついてきな橘は無事なのか 来ればわかるよ橘前に比べて体が弱ってるね 二日くらい一時的に容態が悪くなったんだけどさっき目を覚ましてやっと落ち着いたとこだ連絡取れなくてすみませんでした桐生さんもう大丈夫ですそれじゃごゆっくり橘牧村誠はカムロ町に来てる 西公園のホームレスにかくまってもらってんだ彼女は兄貴が迎えに来るのを待っている小田さんから聞いたんですね彼女が私の妹だとお詫びしますあなたにはすべて片付いてから 打ち明けるつもりでした織田さんにもそう言っといたんですが立花はい織田はまかれても殺そうとしたどういうことですか それで大阪を出たきり織田とは連絡が取れていないおそらく織田さんはもう生きてはいないでしょうカムす全ては私のせいです10年前 私は己の運命と戦わずただ逃げましたそのせいで母と妹は人生を狂わせたんです、うん、今お田さんをも巻き込んで立場で日本人の血を引く私は中国でリーベンクイツと呼ばれていましたその表現は 日本人への憎しみし込められたものです私はれ囲の人々に常にトポータンシューゴーカアシアンです。ハート、イモートミステテ。ソノゴー、チュで日本人とントサゲスマルタワタシューで中国人と呼ばれましたバイマシタ。イペテアドスト。のテン生きること そして自分の身を守ることに必死でした一度黒の世界に足を踏み入れた者は周りを喰らいのし上がり続けることでしか生き残れません少しでも弱みを見せれば周りに食われることになりますそして日々の善悪を振り返る気も失せた そんな頃でした母と妹が日本このカムロ町にいると知ったのは私は彼女たちを探すため蒼天堀を出ると持てる力を使ってカムロ町に情報の根を張りました探してどうするつもりかは決めていませんでしたただ私が中国を去った後 そのせいで彼女たちがどんな目にあったか知らずにはいられなかったんですでも分かったのは一足違いで妹がカムロ町から姿を消していたこと母も祖父もすでに亡くなっていたという事実でしたそれともう一つ妹に。 相続権のあるたった一坪の土地が、やがて鎌室町再開発計画にとって致命的な障害になり得るというこです。それがからの一坪。<笑><笑><笑>ええ、いるような。道次マグミは、まあ、再開発計画をめぐって莫大な金をち上げにつぎ込んでいました。 Okay. 彼の計画てがうまくいけばその金は何倍に見、ま、る, ること。りのののががききまるるることかれは妹ヤクザたち戦に込今そ通起てい だから私はそのことに気づいた時点で道島組の若頭だった勝間さんに交渉を申し入れたんです妹守るためにオヤスさんを交渉相手に選んだのがなんでだ勝間さんが道島総兵に今以上の力を持たれることをれていんすああねによリアボアのカフトで道島総兵の力は すでに自分の器の許容範囲を大きく超えていました。小物が大きすぎる力を持った時の暴走を、風間さんは恐れました。東島宗平が、空の一粒を手にすれば、それを手土産に、登場界本家若頭の座につくでしょう。そしてゆくゆくは、登場界の三代目です。 そうなればもはや風間さんの手に負えなくなる風間さんは私の持つカムロ町の情報網をもとに不動産会社を作るよう言いました堂島組よりも早く空の一粒を手にして妹を守れるようにそしてそれをできるだけの力を するようにとそれじゃ立花不動産はおやっさんの指示で作ったんか立花不動産の誕生そしてらの一つもにまつわるこれまでの出来事は全て風間慎太郎という天才が描いたシナリオの上で起こったものだということです 私は妹に会うため風間さんは、裏から遠会という組織をコントロールす。るため、互いに手を取り合ったというのがあなたと私が今ここにいる理由です。 家族を捨てた私を恨んでいるかもしれません。さ、はあ、い、そラセルさんから妹は目が見えないと知らされたとき、私は兄と名乗らない方がいいと思いました。今はそう思っていないってことか。ええ。あなたが私に。 くれた牧村こという女性はやはり私が記憶する妹でした彼女が蒼天堀にいた理由も私を探すためだった立派ずっとこんな私を。 探してくれていたんです橘桐生私は妹に社長に会いたいです今の私はそのためだけに生きながらえていますもう二度と逃げたくありません もうすぐ会える彼女はあんたを恨んでなんかいねえだが今もあんたの助けが必要だ<笑>どうしまくみだあいつは立花さんを出せと言ってるここにいるのがバレたんだ何だと何でこんな時に立てるか立花はい いたぞタチナだお前らの狙いはタチナなんか。てめえもいたのか、キリ。いいかげんしんどいたっぷろ。 No sairaanakin pitää noita pataantoja pomoja. Ykskätinen mies ja... ちょっと。 アジア界にいることはできません、ね、キリュウさん西公園に急ぎましょう誠のところへか堂島組が殻の一坪を狙う限り妹はどこにいても危険ですそれより早く土地を手放す手続きを取らせた方がどうした誰かに見られています何 Oh. Ah,、yeah. Kirisa. のィ、anyway、たが<音>いる限り最強の殺し屋。名前はラオグイ ラオグウェイらの一つもの殺しは一見荒い仕事に見えて警察の目を疑いなくあなたに向けさせるためのプロの仕事ですああ、ラオグウェイならそれができますなんだと彼ほどの殺し屋が同島組とつながってるとするとあなたに殺しの濡れ衣を着せた張本人も彼でしょう リーホはショザ、ゲイボトーライ。ウショウダウデミンリン、ビンメイヨウチョウはサニ。なんて言ってるヤツの狙いは、私を生き取ることです。ケイさん、今の私たちでは、ラオグエを相手に逃げることも、戦うこともできません。ですが。 あななた一人だけらら逃げられます妹頼みますす妹、頼みイモトタノリマス。 我就不惜死在你眼前。那个男人跟我的契约没关系所以我没兴趣。